続いては、2021年発売予定。 バイオハザードビレッジプレゼンテーションを始めていきたいと思います。さあ早速参りましょう。ご紹介いただくのはバイオハザードビレッジプロデューサー神田剛さん、ピーターファビアノさんです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは。バイオハザードビレッジプロデューサーのカプコンの神田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オラジプロデューサーのビートです。Hey everybody, thanks for watching。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 はい、えー、今日は皆様にバイオハザードビレッジをはじめとするバイオハザードシリーズの情報をお届けしたいと思います。はい、今日はバイオシリーズ全体の情報ということで、はい、間違いないでしょうか、はい。はい、ではまず何からご紹介いただけますか。はい、えー、最初はバイオハザードビレッジについてご紹介できればと思います。こちらのプレゼンパートでは、えー、一昨日ですね、あのご紹介した情報おさらいを。 メインでさせていただいて、えー、この後、えー、芸人のカノエコさんをお招きしてトークパートで楽しく盛り上がっていきたいと思っておりますはいまずはこちらの映像をご覧くださいどうぞ d o n move, Chris. What the hell? Take him away. In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. They're coming again. <laughs> Mia... Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet, determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch. And into the forest deep. The past, and and death. Death. The It's just a local tale. If it's just looking, window away. はいは神田さん、もう公開当初から話題になっているこの PV ですけれども、はい、何これ、何これっていうのが<笑>。 多くてですねいろいろと想像が掻き立てられてしまうんですけれどもそうですねやっぱりまだ多くは語れないですけどいろんなヒントが詰まった映像になってます<笑>はい、はい、それではあのー、おさらいも含めましてご説明の方させていただきますはい、えー、まず、えー、本作では、えー、バイオハザード7の数年後のストーリーが描かれます主人公はバイオセブンに引き続き、えー、イーサン・ウィンターズになります 前作の事件では本当いろいろあったんですけれどもあのまあそれを乗り越えてえ妻のミ也と静かな日常をえ取り戻しているところをですねそこへ、なんとえ前作ではイーサンを救ったはずの、はい、クリス・レッドフィールドがここですよねはい<笑>現れてですねその平穏を奪ってしまいます。いやーいまさかの クリスそうです、まさかのクリスが、<笑>はい、で先ほどの映像では、黒ずくめの男たちとも一緒に行動してましたが、まあ、果たしてね、クリスの目的とはというところ、気になりますよねいやすごく気になります、ねはい、一番気になるところじゃないですか、そうですね、はいはい、でバイオハザード7の惨劇を体験したイ、まあ e えーサン、ミヤクリス、えー、彼らの関係は一体どうなってしまうのかと、イーサンが連れて行かれた先はどこなのか、続報に。 えー、お楽しみいただければと思いますはい。また今回の舞台は、えー、雪深い村となります、うん、この感想では様々なドラマが繰り広げられます今の画像では手前にあの村と奥には城らしきものが見えていると思います、はい、結構壮大なスケールの村ですね、はい、この村が今作のもう一つの主人公とも言えますね はい、そしてこの村に救うクリーチャーたちがこちらになります先ほどの映像にもあったように素早い動きと凶暴性を持ってましてあのこの画像でも見て取れると思うんですけど何か武器を持っています、はいはい、で彼ら、ね、結構群れで行動するので、まあ、非常に、えー、危険なクリーーチャーたちです群れで、ね、行動されるとどうしてもちょっと回避のしようがないというか、はい、難しいかと思うんですけれども。はい えっ、ー、とそんなまあクリーチャーがあの存在する村でもですねさまざまな村人たちがあのいてですね彼らとの出会いも待ってますそのえ村人たちとえどんなドラマや事件がま繰り広げられるのかというのもえお楽しみにしていただきたいところです、はいはい、そうですすはいそうねあと、このえー横顔が写ってる左側ですね。はいこの男 えー、さっきの、えー、PV2 の最後にですね、えー、見てるだけでも52どうぞとあのー、言ってたんですが、まあ何か売ってくれるのかもしれないですね。<笑>はい、そうですよね。何か売ってくれるのかもしれない。えー、はい、なのであのー、今後の情報にご期待いただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ右側にいるこう村人たちも何をしているのかも気になりますよね。そうですよね。皆さん手をつないで何かこう呪文を唱えているような。 そんな感じもしますけれども、はいろいろな想像が膨らんで楽しみすぎてしまうこちらなんですけれども、はい、他にもっと教えてもらえることはないんでしょうか、えー、<笑>教えてあげたいところなんですけど<笑>えとすいません、えー、本日、まあ、このパートであのお伝えできることは以上になるんですが、はい、あの先日あの、まあ、ここにいる、えー、とピート、はい、あとは、えー、本作「ヴィレッジ」のディレクターの、えー、佐藤。 とアートディレクターの、えー、高野の、えー、インタビューをまとめたメイキングを、えー、映像を公開しております、えー、こちらはですね、えー、と今作がどういうコンセプトで、えー、作られているのか、えー、どんな部分にこだわっているのかというのが、えー、お分かりいただける内容になってますでこの後、えー、加野さんを交えての、えー、セッションでも改めて、えー、おさらいしたいと思います、はい、はい、制作の裏側が見れてしまうような貴重な動画が、はいはい あるということなんですけれども第二部の方も楽しみにしていてくださいはい、えー、またあの、えー、こちら、えー、ビレッジなんですけど、えー、次世代機の PC 専用に、えー、作っておりますが、えー、現行機、えー、PS4、えー、XBOX ONE の、えー、再現に関しても今、えー、絶賛研究中となっておりますまだお約束はできないんですけれどもあの現行機でも 最高のサバイバルホラーを皆さんにお届けできるように頑張っていますのでこちらも続報にご期待いただければと思います、はい、できることになったら多くのファンの方が大喜び間違いなしになるかと思うんですけれども、はい、神田さん、ちょっと全力で。 そちらを頑張っていただきたいと思います、はい、開発中に一度頑張りますはい、ありがとうございますまたバイオハザードビレッジに関する情報他にはありますでしょうか残念ながらバイオハザードビレッジに関しては、えー、本日お届けできる情報はこれぐらいとなりますねなるほど第二部に行きたいということで、はい、そうしましたら次はどのような情報になりますかそうですねバイオハザード25周年の情報になります2021年 3月22日に、バイオハザードシリーズは記念すべき大作の発売から25周年の節目を迎えます25周年って、もうそんなに長くなるんですね。そうなんですよしかも25年前といえば四半世紀、本当ですよね、<笑><笑>四半世紀、<笑>第1回の東京ゲームショーが開催されたりとか、<笑>あとは安室奈美恵さんも申した、塚本さん、安室は分かりますか<笑> いや、まあのー、言葉だけ聞いたこと<笑><笑>ありますね。お母さん世代かな。<笑><笑>その頃はまだ僕も学生だったので本当に懐かしい限りなんですけれども、はい。そうですね。僕も学生でしたね。<笑><笑>その節目を記念してアートをせアートも制作しましたね。これになります。わー、勢イゾロじゃないですか。かっこいい。これいろんなタイトルのキャラクターが。 一度に返しておりますけれども。はい。ねはい、まあこの25年間で発売したタイトル本数は141作品になります。そんなにあるんですか。はい、でバイオハザードシリーズの累計販売本数は、えー、1億本を、えー、億本超えています。はい。いやすごいですよね。えーはい、でこのようにまあ長くシリーズが、えー、続けてこられたのもひとえに応援し続けてくださったファンの皆さんのおかげです。えー、厚くお礼申し上げます。ありがとうございます。 でも百四十一作品ってすごくないですか、全くこう想像ができないというか。はいね、難易度高いと思います。全部言えますか神田さん。多分言えないです。<笑>言える人いますかね。見<笑><笑>たらすごいですよね、教えていただきたいですよね。さっきのあのちょっと二十五周年の後もう一回見せていただきたいんですけれども、はい。はい えーとまあ、こちらね、ね、あのーまあ、皆さんこういろんなこうイメージがかきたてられる、あのーえー、アートになっていると思うんですけれども、まあ、このイメージのような感じで、えー、とファンの皆さんにあの手に取って、はい、あの楽しんでいただけるようなコンテンツも今、検討をあのしておりまして、うんはいまあ、今後、ヴ、あ、ィ、のー、レッジの続報とともに、あのー、お届けできたらなと思っておりますので、えー、続報にぜひご期待いただければと思います。 はい、はいいありがとうござまますすよろししくお願いしますい来年はバイオハザードビレッジが発売さらにシリーズも25周年を迎えるということで、はい、ますます楽しみな1年になるんじゃないでしょうか、はいはい、というところでですねあっという間にお時間になってしまいましたけれども最後にお二人からご覧の皆さんへメッセージをお願いしますまずはピーターさんお願いします。 はい、ありがとうございます。最後に神田さんお願いします。はい、えー、ご視聴ありがとうございました、えー。バイオハザードビレッジに関しては本当にあのまだ、えー、一部の情報しかあの公開できていない、えー、状況で、あの本当に皆さんにいろいろお伝えしたいんですけれども、あの皆さんの本当にまあ、楽しみを奪ってしまいたくない気持ちもすごい強く<笑>思っており、あのとはいえ引き続きあの続報にもあのご期待。 いただき、あとはまあ二十五周年も含めて、あの引き続き、あのバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。でこの後の、カノかのさん交えてのトークパートもぜひ、えー、楽しみにしていただければと思いますので、引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、お二人とも本日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう盛りだくさんのプレゼンテーションの内容になっておりましたけれども。 バイオハザードビレッジそして25周年ということでファンの皆様にとっては2021年忘れられないバイオハザードな年になるのではないでしょうか今後の情報については公式ホームページツイッター SNS などで随時配信されますので皆さんぜひチェックしてみてくださいさて本日はもう1つとっておきの情報があるとお聞きしています小林宏之プロデューサーからご紹介いただきましょう 小林プロデューサーよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、えー、カプコンの小林です、えー、サプライズ登場となりましたので、えー、何が飛び出すかお楽しみということで、えー、ビレッジではない情報をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。サプライズということなんですけれども、はい、本日とっておきの情報ごめんなさい。こ<笑>の出演者じゃなかったんです。はい。 はい、とっておきの情報行きたいと思います、はい。ではですね、早速ですが、えー、世界初公開のまずはこちらの映像をご覧ください。お願いします。 な, 何なんですか、はい、それを説明したいと思いますので<笑><笑>、はい、いやあのー、ちょっと驚いたんですけれども、はい、ドラマなのかな何なのかなっていうところなんですけれども、はい、ご紹介いいただけますでしょうかはいはい、こちらはです、ね、シリーズ初の連続 CG ドラマとしてタイトルは「ですねバイオハザードインフィニット・ダークネス」となります本作はですね小林がエグゼクティブプロデューサーを務めさせていただいております。 はいそして作品の内容ですが、えー、先ほどの映像でも見ていただいたようにですね、えー、シリーズ人気のキャラクターでありますレオン・エス・ケネディとクレア・レッドフィールドがですね、えー、2人が活躍するまあ2人の軸になる物語を展開していく内容となっておりますはいで映像のようにですねレオンはなぜあなぜごめんなさいレオンはどこでゾンビと戦っているのかそしてクレアはえ何を探していたのか。えー、本当に 現時点では謎だらけという状態になっております本当ですよはい、僕は全部知ってますけど言えないので<笑>、はい、謎だらけそしてですね、えー、制作プロデュースにはトムスエンターテイメントそして、えー、2017年の公開の CG a がバイオハザード・ベンデッタなどでてあ」などを手がけましたスタジオキュービコが、えー、本作のフル 3DCG アニメーションの制作を担当しております、はい、そしてですね今回ティザー映像もご用意しておりますのでそちらの方をご覧ください まあ か, かっこいい。なんかそのダークな感じがまたバイオハザードらしいというかかっこいいと言って嬉しいです。ありがとうございます。はい、こちらはですね。スーツ姿のレオンと革のジャケット姿のクリアとなります。えー、すごい、かっこいいツーショットのビジュアルだと思います、えー、レオンもですね。スーツ姿はかなり珍しいと思います。 えー、クレアも新しい衣装となってますが、すごくに合っていると思っています、えー、あと2人の後ろにはです、ね、血染めの壁が描かれているので、まあ、バイオハザードらしい、えー、ビジュアルになっていると思います。はいはい、ということで、紹介しました、えー、この連続 CG ドラマ、えー、バイオハザードインフィニットダークネスですが、こちらはです、ね、2021年、えー、来年ですね。 えー、Netflix にて全世界独占配信となりますのでぜひ、えー、続報の方をご期待して待ってください、はいはい、今の段階ですとまだまだ謎だらけということで、はいまあ、初出しなのでちょっとなかなか言えないことがたくさんありますけど<笑>、まあはい、あのすごいかっこいい作品になるというのは今の。ありがとうございます もので分かりまそうですねビジュアルだったり機材映像で分かっていただければと思います<笑><笑>はい公開が楽しみですありがとうございますそれでは最後に小林さんからご覧の皆さんへメッセージをお願いしますはいやっとですねシリーズ初の連続 CG ドラマバイオハザードインフィニットダークネスを発表できました小林本当に嬉しく思ってますまだ制作は残っていますので監督をはじめスタッフの皆さんと頑張っていきたいと思います はいそしてですね主要スタッフの情報や、えー、登場するキャラクターストーリーなどまだまだ全然お話しできませんが、えー、今後、情報を出していきますので、えー、皆さん、公式サイトや、えー、ツイッターなどで、えー、情報を得てくださいそして、本日、えー、23時ごろですが、えー、公式バイオハザードの公式ホームページに行って今の映像とかビジュアルが公開になりますのでそちらもご覧いただければ大変嬉しいです。 はい、そして、短い時間でしたがすごく、えー、楽しい時間をありがとうございますそしてバイオハザードも来年2021年3月、えー、25周年ということで僕もですね実は初代バイオハザードスタッフの一人でえそううなんですか、はい、もうその時仕事してましたんであのでさっき神田君とかピート学生とか言ってましたけど僕はもうカプコンにいましたので、はい、バイオハザード一作目も関わってましたのですごい思い出深い作品で来年25周年嬉しいです。はい、今後もですねバイオハザーードシリーズ えー、いろいろやっていきますのでよろしくお願いします。はい短い時間でしたが本日は誠にありがとうございました。小林プロデューサーありがとうございました。